すいませんトイレはどこですかすいませんわからないですね。気の切ったばかりの自習生です。すいません。レストランはどこですかわからないですね。すいません。自販機どこにありますかわからないですね。気の切ったばかりの自習生です。クレジットカードを使えますかわからないですね。ねえ。 俺はここに4日間泊まったんですよ毎日違う服着てここに来たんだだが何聞かれてもわからないっつって本当にサービス悪いスタッフですね4日間の中に何も覚えてないんですかおかしいでしょ知ってたよ毎日ここに来て俺に会いに来たんだまさかまだ俺のこと好きなんだ間違ってないよねフミまさかバレたなそうよ 俺は竹踏みです何年経っても同じ俺のことが好きなんだ。リンジャン、酒踏みリンジャン、酒踏みリンジャン、酒踏 み, 竹踏みお金返せよ。